さてさてまだメールが残っているので、えー、メールを読んでいきたいと思いまーすはい、えー、ゆずはちゃんからですありがとうございますこゆりか。ガルパの前回のイベントネトゲのストーリーでしたねそこでゆり氏は昔ネトゲをやっていたそうですがその時印象に残っていることってありますかこれね一つあってなんかこのシナリオ皆さん読んだかなすごいね面白かったと思うんですけど私すごいネトゲ大好きでなんか母親の、ね えー、今日母親の影響っていうか、まあね、で一緒にやったりしてたんですけど本当にああいうね MMORPG をすごいよくやっていてでまさにリサがなんか最初の方に「えそれ何それ?」とか言ってめっちゃ回復のポーションをねいっぱい作ってたと思うんですけど母親と二人でね薬草を作りまくるっていうのをねの<笑>やってて<笑>二人でひたすら何かなんかこう<笑>クエストにも行かず薬草を作るみたいな<笑>。 こととかをやってたのですごいねあのなんか そ, うその頃思い出しししなながら収録しましたねえなんか最近結構さ終わっちゃう寝ゲとかも多くて寂しいですけど私はねめっちゃねストラガーデンっていうね寝ゲをやってましたねはーい。